Thank <laughs> you. 入地検査の指定番号をお確かめの上、ご利用ください。携帯電話のご使用は、ぜひでお願いいたします。皆様にお願いいたします。駅や車内で、駅舎ご for using the Matexi train. This is the limited express bound for Kifu. We will be stopping at Hokunami, Shinmai, Asakura, Kawari Yokosuka, Odara, Jingohan, k a n a y a a n d Nagoya. In this train, cars 1 and 2 requires a reservation ticket. If you find any suspicious a r t i c l s in this station, please notify the train crew or stations. よいしょ。<音声><音声> に到着します。ナ滑を出ますと次は新米湖に止まります。